地球最高のコスパヘッドホンと呼ばれあのスター・ウォーズのジョージ・ルーカスも使っていた世界定番プロフェッショナルの使用に応える5音質高代入力の折りたたみ式業務用ヘッドホンを紹介するぞおおなんおおこちらポピターヘッドホ ン, ン, ドホンよしさすが世界ジョーカメラ OK 音 OK 役者 OK よいスタート はいどうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。私監督現在ですね、使ってます。ヘッドホンがですね、こちら。え、なんとですね、もう約10年ぐらい使っております。一応もうソニーなんですけども、見てください。ここわかりますでしょうかもう結構剥げてますし、耳の部分ももうこんなボロボロで、も汚いんですよ。はい、というわけでですね、前々からですね、モニターヘッドホンというものが欲しかったんですよね。このヘッドホンなんですけども、モニター用のヘッドホンじゃなくて、一般的に音楽を聴くためのヘッドホンとなっております。 で今回ですね、改めてモニターヘッドホンを買おうと思ったきっかけなんですけども、私監督自主映画を撮っておりまして、自主映画の音を細かくチェックしたい。あとこの YouTube 監督ラボの動画ですね、音を原音のままで聞きたいということで、それが叶えられるヘッドホン、ついに購入しちゃいました。 買った商品こちらソニー MDR7506 というわけで早速開封していきたいと思いますソニーの公式保証書かっこいいですねそしてこちら大きめのヘッドホン来ましたおなんかこうはいはいはい高級そうな布さすがソニーじゃーんこちらモニターヘッドホンとなっておりますいいですねお というわけで、この付けの部分がですね、こういうストレートなコードで、途中から、この、みよよよーんとなっています。カールコードとなっております。なぜこのカールコードが対応されたかと思いますと、音楽をやってる方がですね、タクから吐くですとか、タクから機材に移動するときに、引っかかったら、もう、プチって切れちゃいますよね。それを解消するために、こう、伸びても、線が切れないという形で、こういう感じで、縄跳びができちゃいます。そしてさらに、こちらのコード、3.5 なんですけども、えー、この変換プラグを使うことによって、 であこれはですねマースタイプですねこのぶっといやつでも早速つけ心地を見ていきたいと思いますここの頭のヘッドなんですけども形状記録ができますのでこういう感じに横に頭が大きい人もちゃんと対応できますちなみに赤い方がライト右青い方が左ですというわけでこうやって見ればもうすぐわかるいいよねはい あいいですねちょっとそれではですね音楽を聴いてみたいと思いますカメラですね裏側にパソコンがあるのでちょっとこいつをつけていきたいと思いますでこれ伸びるんで多分届くかなあ届き届きましたはいありがとうございます一種のえ「猫ファーストテイク」を聴きますだからこの僕も一緒に込んでしまえよ夕焼け モニターヘッドホンで聞いてみました聞いた感じなんですけどもこちらのヘッドホンよりもクリアに聞こえますなんていうか これで聞いていると実際に歌っている人が近くにいるような生の鍵盤音がですねもう吐息とかが綺麗に聞こえてさすが世界標準世界最強のコスパヘッドホンですねこちらですね1991年発売されました30年以上経ってるんですけどもなぜこれがまだ商品出回っているのかというと世界標準のモニターヘッドホンだからですもうプロのミュージシャン DJ サウンドエンジニア用に向けて発売されたモニターヘッドホンとなっておりますだとこちらですね持ち運びもできます 例えばこいつもですね、えー、こうやって小さくコンパクトにこういう感じですることができますでそれでこちらですソニーと書かれております中はですねふわふわ素材になっておりますキャリーポーチに詰め込みますこういう感じですね持ち運びもできちゃいますこれいいねはいというわけでですね、えー、しばらくこの後使ってみたいと思います 折りたたみ式、折りたたみ式、折りたたみ式業務用ヘッドホンを紹介すると。はい、ではですね、早速ちょっと装備していってはい、ちょっと早速発売されました続いてヘッドホーヘッ…